皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月26日、ひたすら睡魔と戦い続けた1週間が、ようやく終わりました。授業中も、寝落ち寸前でした。こういうのは、本当に良くないです。睡眠大事に。そんなわけで、レッスンチケットを消化する習慣をやっていますが、もはやスキルノートの厳選は行っていません。 学園のストーリーは終わりましたので、もはや学園は錬金石をもらうコンテンツに落ち着きました。そのためのスキルノートもほぼ揃いましたので、今の授業はもうひたすら高速で回しているだけです。バージョン 5.5 からは合コンとフェスの集会がさらにテンポアップしますので、それが楽しみです。学園関係でバージョン 5.5 に持ち越すべきコンテンツは、特になさそうですね。 あえて言うなら、4月1日の月替わりコンテンツの更新と同時に連携席をもらえるように、今のうちにチュエルを集めておくくらいですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。